演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらファミリーマートのお母さんの食堂にオールドブルスッとされる「になりからマカロニケチャップはのソースナポリタン」 唐揚げ、ちょっと唐揚げの奥にブロッコンですねポルトサラダのかぼちゃサラダにしようかどれも美いしそうですねミニなので少々量は減るんですがそれでも満足ですそれではまずはブロッコンからいただきます ムロッコニーは噛んだしが意外と豆味はじゅわって広がっ て, て美味しかったですねかぼちゃサラダもこだわりは入れましたでもそのからちょっとカラシが何かが刺激があってピリッとちょっと驚くしましたね片揚げはジューシーに美味しく、中にもソーセージもケチャップのトマトの酸味がしっちり入れて美味しかったです全体的にやっぱり満足できましたね少々高めですがそれに似合うだけの価値はあると思います。というわけでこっちの運転するとさせていただきます